富山国際大学に今年移っております、えー、っと吉田です。えーっとあのまあ、今、早川さんからも、まあ、あの紹介があったみたいに、えーっと、ここで私がお話しするのは、えーまあ、この計算プロテミックスと呼んだ、まあ、この後半部分の処理ですね、特に DDA、まあ、よく普通に用いられるデータ、ディペンデントアクジションによる、まあ、ペプチドの同定方法、それからタンパク質の推定、これもごく簡単に触れるだけですが。 それから、あの割とあのよく問題になる FDR の計算方法こうあの。FDR の計算というのは、オミックスでは大抵必要ですけれども、プ、えー、ロテオミックスの場合がちょっと独特の計算をするので、まあ、そういったことについてお話します。でまず、ペープチドのアノテーションですが、これもう一言で言うと、あのこれ質量分析を使う場合は、大体どれでもそうなんですけれども、資料のスペクトルと表品のスペクトルを比較すると。基本的にはもう こ, れこれにつきます。 でスペクトルが最も類似したものを選ぶと。だから、えー、と表品のスペクトルになトンチンんがのものしか入ってなかったら、そのトンチンがのものが一番類似しているといって当たってしまうわけです。ですので、表品のスペクトル の,、まあ、あのライブラリを充実させるということが必要なんですが、これは結構厄介やこれ、当然ですね。あ の, このライブラリを作るのが非常に面倒であるということで、多くの、えーまあ、分野では、あのまあ、ここで、あのまあ、もえーまあ まあ、問題が起こってるとあの、なかなか厄介な状態になっているということを言えるわけですけれども、たんぱく質あるいはペプチドの場合は、えー、とゲノムが決まっているので、アミノ酸配列が分かっているということで、そこから M over Z や、それからスペクトルの大まかな形、あの強度はあのはっきり言えないですけれども、まあ、M over Z のなどは、まあ、予測できるので、表皮の理論スペクトルが作れるということで、その理論スペクトルを使いましょうということです。であの1回目 の,、まあ、あの M over 1の MS1 乗の、えーとまあ、スペクトルを用いたデータベース検索、まあ、データベースを使った理 論, 理論表品スペクトルとのマッチングという話は、えーとまあ、ここにあの、まあ、書いてますように、マッチした質 量, 質量の点だけで比較して、質量がマッチしたペプチド複数個からタンパク質を同定すると、こういうやり方です。でまあ、ペプタイドマスフィンガープリンティングとよく言いますけれども、これ、注意が必要なのは、アミノ酸配列を同定しているわけではないです。 なぜかという と, あの、えー、と、1個のタンパク質を、えー、消化してできたペプチド、複数この質量の組み合わせしか見てないわけですから、アミノ酸の配列はわからないわけです。で、これ、あの一番その有名なあの PMF のペプチドマスフィンガープリンティングのアルゴリズムの論文、これ、えー、1990年代にカレントバレジに載った論文があるんですが、それに出てた図を、えーとまあ、ここに載せるわけにいかないので、同じことを最近のスイスプロトデータベースでやってみて、図を作ったんですが。 あのまあえー、とペプチドの質量とタンパク質の質量とありますようにと、えー、とデータベースに含まれているタンパク質の質量をプロットしてそこから生成するペプチドの質量もプロットしてでどれぐらいの個数があるかこれ対数比で出したわけですけれどもそうする と, 1、えー、と100ダルトンの質量幅の間に1万6000個以上のペプチドがあるというのが分かりますでこれで分かるように非常に、えー、質量が近接したペプチドというのはたくさんあるんで、まあ、これあの、えー、プロテオムの場合の特徴でもあるわけですがこう考える と,、えー、と PMF なんかはあの それを見分けることはおそらくできないだろうということであの PMF というのは非常に少数のタンパク質由来のペプチドであることが前提になっているのであのプロテウムには実は適してなくて二次元電球度を組み合わせて使うことが多いと。であの稀にこう PMF 使って あのプロテオムの話をやるということをあの主張される方が い, あのいらっしゃるんですけど、ど、まあそれはあの原理的にまず無理ですよということです。あの何回の方法、実験的な方法とかで最初からサンプルがあの極めて絞られているということが分かっているんだったら大丈夫と思いますが、そうでない場合は難しいということになります。じゃあどうするかという と,、えー、と、部分構造の情報を使うと。でえー、とこういうペプチドがあったときに、そのペプチドの、えー、と断片を作る、いろんな断片を作る。でそのの断片の こを再度、えー、質量分析で測定すするとというですでペプチドを1箇所だけこういうふうに切断してで、まあ、左半分、B イオンといいますけれども N マッター含む部分とですか右半分、C マッター含む部分 Y イオンといいますが、まあ、こういった2つに分けてでそれぞれをこう測定していくで。どこで切断しても構わないあの任意の場所で切断が起こるので結果的にいろんな長さの部分ペプチドができるといううこことですでこういうのを利用するわけです。 でえー、とこれを利用した場合でも、基本はまずスペクトルの比較です。で、表品の実測スペクトルを使うんだったら、スペクトルライブラリー法と呼べるし、理論スペクトルを使うのは、データベース検索法と普通には呼びます。で、もう一つ、えーと、スペクトルを比較するんだけれども、スペクトル全体じゃなくて、アミノ酸1個ずつと比較するってい う, こう、スペクトルとアミノ酸の対応を見るという方法があります。で、こちらの方が、塩基配列の同定欄が近いので、まずこちらの方からご紹介します。 でこれは1文字ずつ確定するという意味で、まあ、読むというふうに表現できるあの方法で、まあ、デノボスイクエンセンといいますけれども、延期配列の同定とよく似てると。でえーとまあ、延期配列同定の3画法と、それかこのデノボスイクエンセンがこうやって対比したんですけれども、3画法の場合、えーまあ、あの ジ, ジヌクリオスドを入れて、そこで、えー、ヌクレオチあの、まあ、伸長反応が止まるようなやり方にすることで、いろんな長さの部分延期配列を作ると。 アンミノ酸配列の場合はフラグメンテーションを起こしてペプチドを切断することで任意の場所で切断されたフラグメンションを作るというふうにいろんな長さの部分配列を作ります。これがまず共通ですね。次に こ, れこの各部分配列を長さごとに分離すると。塩、え、基、ー、配列の場合は電気用でこうやって流しますし、質量分析を使っている場合はマスアナライザーの中でこう分離するという形で部分ペプチドを分離していきます。 で最後に、このそれぞれ分離した部分配列のまあ右端を読んでいくと全体が読めるということで、この一のやり方というのが思想という意味では、アイデアという意味では、酸画法なんかとよく似ているということがお分かりいただけると思います。でということは、このデロボスイケンシングのやり方というのは、こういう形になるわけで、例えばこういうえまあスペクトルがあったとして、個のペプチドの部分ペプチドというのは、このスペクトル上のピークとしてある。ピークはこれ質量を表してますから。 こういう短いペプチドは質量が小さいんで、より左の方にピークを現れている、より長いペプチドはより右の方にピークを現れると。こういう形になるわけで。ということは、ピークの感覚っていうのが、それぞれのアミノ酸の質量に相当する。ということで、まあ、ピークの感覚を読んでいくと、アミノ酸が分かるじゃないか。というのが、まあ、基本的なアイデアです。ただ、現実で と, とてもこれは難しいと。そのなぜかというと、例えば今、なんか変なこうの線が増えましたけれども、まあ、あのいわゆるゴミとか、 まあ、ノイズのこともあるでしょうし、それから PTM があって、えー、まあ質量が変化して、m o ジ c も変わってくる、こういったことが起こるためにもともと の, あの、まあ、本来、えー、アミノ酸が並んでいるところと違うところにこうあの余計なピークが付け加わってくることがある。それから逆に、えー、とこのタンパク質、ペプチドの場合は PCR がないですからあの、資料を増やすことができない。ということは非常に微量の資料を分析せんなる。 そうすると、こういう部分ピプチとか全種類、十分な分量生成されるかどうかわからないわけです。さらに言うと、うまくイオン化ができるかどうかっていうのもケースバイケースであって、えー、すべてのフラグメントイオンがちゃんとこう測定されるっていう保障がないわけです。なので、ある一点、あ, の、まあ、ある特定のピークがちゃんと十分測定、あの十分な強度で測定されないということが起こり得ます。でまあ、この時点でもうこの方法論は破綻しとるわけで。でそれでもまあ、なんとかしようと思うと、 これ、実際に測定されたピークを持ってきてで、どのピークとどのピークの間がアミノ酸1個に相当するかというのを全部調べていくというようなことが必要になるわけです。で、えー、とまあこれ、実は今あの、ごく気軽にこうあの、えー、こうピークっていうのがこう、ピークの間隔がアミノ酸に対応するということを言いましたけど、これ、図の説明上、ペプチドの左半分の部分、ペプチド、いわゆる B4 の部分だけ使って説明したんですが。 実際にはこれ、真ん中で切断されているから、右半分 Y4 も測定されるわけです、ね。だから測定されたものが B4 か Y4 か、一体どっちがなのか分からないわけです。で、まあ、ペプチド全体の質量から1を引くと、残りの方が出てくるというようなことをまあ利用して、実はあのさらに、えー、とピークの強度っていうのを考えてもしかたがないからで、えー、グラフに表すという形で問題を単純化するというようなこともよくやられます。でまあ、例えば、全体が799のまあ質量を持った、 えー、まあペプチドがあったとして、で、まああの、まった、まったの H とか OH とか取り除くと、こういう質量になるわけですが、そこで、まあ例えば5つ、こう、ピークが測定された。で、これが左半分か右半分か分かりません。それで全体から引き算して、で、端ったのその OH とかなんか の, あの質量なんかを処理すると、例えばこの148の相方相当するのは653に違いないこれ計算で分かります。同じように227が574と、こういうふうに分かっていくんですが、 ここで324の相方を調べると477になる。477の相方はやっぱり324になる。ということは、この2つはおそらく1個のペプチドがある1箇所で切断された時の左半分と右半分だとで。どっちがどっちか、どっちがどっちなのかはわかりません。ただ、そうだとすると、これ、その左半分の系列と右半分の系列を混ぜて読んでも、 配、え、列、ー、ってのは分からないですから、さっきはあくまでも左半分のやつが伸びていくので、ピークの間隔を見ると、アミノ酸が分かるって言ったので左と、左半分のものと右半分のものを混ぜて読んだら意味が分からなくなりますから、この間の間隔っていうのは意味がないということが分かります。で、こういうような、あのここはダメここはダメっていう情報を踏み込んでいって、その上で、このピークの間隔でありそうなアミノ酸を当てはめていくということが必要になります。で、この今やってる、表示してる例っていうのは、 1個スキップするのは認める、それから1つの部分に複数の2個までのアミノ酸が存在するのを認めるというルールでやってるんですけど、これがもっと2個スキップするとか3個まで認めるとかやりだすと、いくらでもバリエーションが増えていく。この場合も、こういうふうに他の読み方っていうのもできるわけですね。で、こういうふうに、ここを読めるなっていうのを当てはめてこれをどんどん伸ばしていくと。 それで最も長く伸びたのが正解だろうというふうに考えることは多いんですが、これ伸ばしていくというのは幅優先探索か深い優先探索かどっちで調べるんだということになりますけど、いずれにしても数が増えすぎると。いわゆる NP 問題になって、やれば解けるけれども、解けるまで200万年かかるというのはそういう世界になっているうんです。それでまああの例えば動的計画を使いませんかというのアイデアは当然出てくるんですが、例えばブラストとか使っているときみたいな。 えーあのまあまあ、得点表ですね、あの サ, サブスティーションマトリックスみたいな適切な得点表、評価関数っていうのが、まあ、ないわけです。で、これ、いいのを見つけようとして、皆さんいろいろ苦労してはるわけですけれども、あのこれやったら、えー、パーフェクトにあの結果が出てくるというのは、まあ、見つかっていません。ですので、結局、まあ、多くの場が絵に描いた持ちになってしまって、この方法はいいんだけれども、なかなか使いようがないなということになります。でじゃあ、もう一つのスペックト全体比較する方法はどうだろう でスペクトルライブラリ表、つまり、表品の実測スペクトルと比較するというのは、ライブラリ作成困難なんで、あんまり使われてこなかったんですが、最近は DIA の解析で用いられるようになってきています。で D、特に DDA の場合では、このデータベース検査法、えーまあ、表品の理論スペクトルを使うのが主流なんですねで。スペクトルを比較するという部分の考え方は差はありません。えーでまあ、要するに実スペ、資料のスペクトルと、それからリファレンスの スペクトルかかあるいは理論的なスペクトルかこれを比べるだけですであのこれスペクトルを比べると言ったんですがそ の, その時に背後で考えているのは何かというと、えー、一つのペプチドの部分ペプチドができてその部分ペプチドが同じくデータベース中のペプチド、まあ、タンパクから作ったペプチドの部分ペプチドとうまく一致するかどうかを、まあ、見ていくわけですね、まあ、これはあのデータベースを検索すると言っているわけですがでいろいろとまあマッチする部分が出てきました。 でデノブの場合だったら全部分配列があの測定できて、それで決まるっていうのが理想なんでしょうけど、そこまでいかないにしても、実際に存在していることが分かっているアミノ酸配列の中で、こんだけマッチするのが出てきましたそれで、このマッチが一番多いやつが、えー、このペプチドがマッチしたんだということで、PSM、ペプタイトスペクタイマッチというふうに呼ぶというふうに考えるわけです。で、まあ、それでこれ、MSMS、えーまあ、-MS イオンサーチというに呼ぶわけですが、まあ、ただこれは、こういうふうになるだろうというのを、念頭に置いてやってるんで、実際にやるのは、 スペクトルの比較です。で、スペクトルがどれぐらいになるかって類似度のスコアを導入して、類似度のスコアが一番高いものが PSM であるというふうに考えるわけです。で、代表的なスコアリングの、まあ、例の紹介ですけども、まあ、あの資料のスペクトルとただ理論のスペクトルがあったとして、一番シンプルなのは SPC と,、えーとシェア、シェアドピークカウントで、要するにピークレスト間で共通のピークの個数を見るわけですね。でこれはあの えー、とどれぐらいイオン化するかっていうのを予測するのは難しいんで、理論スペクトルの強度っていうのはあまり信用あのできませんから、もう個数しか見ないと。であのな、いろいろノイズとかあるいは、まあ、強雑物が入ってくることはあり得るんで、こういうふうにうまく一致しなかったものは無視するということです。これすごくシンプルですがら、まあ、これはこれなりにあのちゃんと役に立ちます。で、あのもうちょっとあの手を加えたものっていうのは、この、えー、と内積を使うというあのパターンですね。で、これは要するに、えー、こういうふうに一致、えー、したあの強度のえー M o ー e r ーが一致したピークがあって、さらに、えー、それぞれ の, あの強度がどれぐらい変わってくるかと、あのどれぐらいあの違ってくるかっていうのも考慮に言えようということで、えー、強度を成分とするベクトルを作って、そのベクトルの内積を取ると、まあ、あの完全についた位置になるし、完全に違ったらゼロになるだと、まあ、そういう発想です。それから、まあ、そのランダムマッチに相当す る, する、まあ、相関のない内積を引くっていう、まあ、ことまで、まあ、組み込んだ、ク ロ, ロスコリ レ, レ, レーションとこういうのも使われています。 それから、まあ、ここではもう上げてない、時間もない、ちょっとあんまり詳しくは話しませんけれども、えっ、ー、と、まあ、あの、確率的に、スペクトルの、あの、がどれぐらい、こう、まあ、あの、あのミス、マッチを起こすかっていうのを、こう、まあ、見るというやり方で、えー、p バリーを求めるという、まあ、いわゆる確率的なスコアリングっていうのがありんです。まあ、マスコットとか、それからマスコットクローンのアンドロイドなんかを積んでるマックスコントなんかは、大体そういうやり方をしているということを言います。で、これ、あの、注意が必要なのは、 えー、とこれだけスペクトルがどれぐらい似てるかっていうのはスコア化してますけれどもピークとアミノ酸の具体的な対応がどれぐらいついてるかっていうのを必ず確認してるというわけではないわけです。なので、えー、とそれほど低くないスコアなのにピークは1個しかマッチしてないとかあるいは、えー、とさっきの、えー、デノボシーケンスの時みたいにピークがこう隣接したところが全部あーピークが測定できているとアミノ酸が確定できるんだけれども隣接していないところがまばらにこう マッチしてるとそういうようなケースもあったりして、えー、と本当にピークとアミノ酸が対応しているのかというのはよくわからないで。こういう場合は大体、偽陽性になる可能性が高いということが言います。でここまでのまとめですが、えー、と今後資料の動点には、えーと、いわゆる MSMS の情報が必要である。で、デノボシーケンシングがうまく機能すればいいんだけれども、うまくいかないことが結構多い。で、データベース検索ではスペクトルの類似度をスクワ化して、えー、調べている。で、そのスクワ化の仕方によって、まあ、サーチエンジンのによる結果が変わってくるとい う, ようなことが起こるし、 えー、ピークとアミノ酸の対応は、まあ、見ていないことが多いので、幽性が出てくる可能性は高くなるということが言えます。で、これもあのあの大急ぎで次のタンパク質の推定も流していきますが、これあの、たまあ、これ話は簡単なことで、えー、とタンパク質を、えーとまあ、消化してペプチドを作るわけですから、えー、とそれでそのペプチドを同定しているわけですから、逆にペプチドが同定されたときに、それがどのタンパク質で由来かって見ていくと、例えばここの例でいくと、この6番目っていうのは、B と C の両方のタンパク質に、えー えー、両方に存在しているペプチドなので、じゃあこのペプチドはどっち由来かというのがわからない、まあ基本の問題はこれですであのじ。ちょっと古いですけれども、この、まあ、ユニプロットのデータで見てみると、まあ、これあの、アイスホーム含んでるんですが、あの本当にユニプって言えるペプチドっていうのは半数以下でしかなかったということで、こういう問題というのは十分あの頻繁に起こるということがわかりますであの、えー。こういう時にペプチドからタンパク質推定するパターンというのはどれぐらいの種類があるのかというのあのこれ、 実際に調べた研究があるんで、基本的にはこの6パターンに分類できるということは分かっています。で、これ20丸つけているような、そのタンパク質特有のペプチド、これがあると、そのタンパク質が存在しているなということは分かるんですが、それがない場合は存在判定が難しい。例えば、この例でいくと、A の方には特有の、まあ、ディスティンクトなペプチドがあるから、A が存在しているのは分かりますが、B は存在していないって言えるのかというと、いないとは言えません。でも存在しているとも言えません。で、これはどうするんだということになります。 でそこは残念ながら、えー、と質量分析のデータだけから ど, どうこう言えることではないので追加のデータを取らない限りは、えー、推定するということしかできません。でまあこれ今矢印つけてなところはそういう問題があって例えばこの F って書いてるのは A のタンパク質が全部のペプチドを含んでいるけれどもじゃあ残り B と C が存在しないと言えるのかというそういう問題がありすね。であのこういうふうに、えー、タンパク質の存在個数を最小限にするっていう、まあ、あの最小説明セットという考えがあります。でこれはまあ一般に言う えー、パーシモニ、えー、ー, ーの原理、これはあの分子系統書くときのパーシモニーと全く同じですが、あのこれに基づくと、あのこれをが結果であるということになります。で、あのパーシモニーは、あのーまあ、ウィリアム・オッカムがこうオッカムのカミソリっていうのを言ったんですごく有名になって、このオッカムのカミソリっていう言葉が出てるために、このレザーペプタイドっていうあの言葉がよくあの出てくることがあるんですが、まあ、ちょっと時間がないので、今日はそれ説明しませんけれども、まあ、こちらの名前の方がプロテオムではよく出てくるかもしれません。 でえー、と可能性があるもの全部、だからここで言うと A、B、C 全部を上げるのは最大説明セットと、こういうふうに読みますが、おそらく真実っていうのは、この両者の中間ぐらいにあるんだろうなということは分かります。で、あの分かりますというか、そうだと考えるしかないと思います。で、あのこれがちあのし真実だということは、はっきり言えない以上は、両方の結果に注意しておくということが必要であるということは、まあ、あの考えておく必要があると思いますで。タンパク質の推定はアミノ酸配 列, 元酸配列のみをもとにした推定である。 両者、まあの中間ぐらいが真実ではなかろうかというよこですで。最後に今度は信頼性の検証。まあ、FDR の, あの話ですけれども、まず最初に、えー、とこの P バリュー、あるいは、e、あのその期待してた B、e、バリューを用いる場合の話ですが、これ P バリューは本来の前提は、こういうふうにランダムヒット、まあ、偽陽性の分布があって、この分布だけをもとに考えると。で偽陽性があったときに結果のほとんどがそれで信頼られていて、まあ、トゥルーポジティブ、信陽性ではほとんどない。 いうときに、偽陽性だけ分布を書いて、あのそれで1個あのデータを持ってきて、これはどこら辺かなというのを見ると。まあ、そ, うそういう考えですね。で、偽陽性全体の分布、まあ、この面積のの下、えー、ごめんなさい、この曲線の下の面積に対して、このスコアよりも高いところのこの曲線の下の面積、この比率で P 割りを求めると。基本的には そ, こそういう考え方です。ただ、おみつ解析の場合は、これプロテミスに限らず、一般のおみつ解析では、 えー、と信用性が、トゥルーポジティブが分布形成するぐらいたくさん得られますから、何もこの P バリューに、えー、縛られる必要はないと。r 値以上のところの結果がこれとしてで、色の濃いのがトゥルーポジティブで、薄いのがフォルールスポジティブですが、えー、得られた結果、つまりこの三角形の中で、えー、と誤りが含まれている確率 の, S と, v 分の S と V を足したもの分の V ということになります。これも簡単な話です。で まあ、これを FDP とまあフォースディスカバリープロ r ーションというまと呼ぶみたいですまあんまり使わないことですけれども、ただこれを p v a l u を使って表すと、あとは p v a l u の多重検定になるということで、p v a l u はさっきの書き方からすると U プラス V になる。つまり、偽陽性全体の中である域値を超えた偽陽性の個数になる。でこれを使う。それから、この域値以上の測定できる結果の個数。 その s と v を足したものが i と表す。こういうふうに書いていくと、別のこの α とか m とか、あ、m ってのが全部のコですね。これちょっと書き飛ばしてます。こういうふうに表すことができるんで、ただこの π0 と α の設定は難しいと。と π0 っていうのは全結果中どれぐらいが行政かで、α っていうのは全行政中のどれぐらいが結果に行政か。つまり p 割れなのですで。だからこの設定は難しい。ということで、設定ができないんで、これは見積もろうということで、 ランダムフィットを一応分布するというのを利用して、この大きさを見積もったのがフォースディスカバリーレートだということになります。なので、えーとまあ、フォースディスカバリーレートはあの FDP を過小評価しないように見積もったもので、えー、極めて過大評価した、すべて結果がすべて偽陽性という意味合いであの厳しく評価しているのが、えー、この FDR を使う方法を持ち込んだベンアミニ・ホフベル方法ということになります。ただ、これちょっと厳しすぎではないかというのは当然出てくるので、 え, ー、とまあ例えばこれ一つの例ですけれどもまあこういうふうに上から P バリュー順に並べていってで計算先ほどの計算式で Q バリューを計算するとところどころこういうふうにえと Q バリュー逆転するところは当然ありるんでこれはあの Q バリューが悪い方からこう見ていってえあるいきちに来たところでそれよりもいいものを採用するとまあこういうふうにやるわけですけれども。 まあ、これだとあの厳しすぎるということもあるので、統計学者のストレイがこれを改良した方法というのもま あ, あるわけです。でマイクロソフトあごめんなさいマイクロアレイの大好きな中ではストレっのえーと方法をよく用いられていて、えー、ここのえーと、まあえー、とフォルスポジティブが必ずも一用分布じゃないんじゃないかということで、スプライン曲線を書いてあの保管すると、フィッティングすることでパゼロを推定するとこういうことをやっているわけです。でまあこれはマイクロアレイとかでよくやるので、今は本題ではないので詳しくは立ち入りませんが、 プロテミックスの場合は、このストレーンの変形なんですが、実は P バリューを使わないわけですね。で、これ P バリューの求め方でちょっと問題があって、えー、例えばそのマイクロソフトなんかの場合に、あま、たマイクロアレイなんかの場合に、えー、用いてるあの P バリューは、えー、基本的には、まあ、あのデータベース、言ってるデータベースに対するあの、まあ、統計という形でやってるはずですけれども、作ってるはずですけれども、えー、とプロテミックスの場合は、質量分析であのピークがどの位置に入るかというのをもう見てるので、 えー、とまあ完全に同じ意味ととこれ言えるのかっていうまあ問題がありますでそれも あ, ありますし、あと、そもそも P 割を使わずにスコアを出しているケースがあるということで、もう最初から P 割を使わずに、えー、まあ FDR を求めようと。で、えー、とまあ何らかの方法で、ここの B の部分の面積、これ要するにえーと B の部分って何かというと、偽のフォールスポジティブの分布と、それでこっち側にまあトゥルーポジティブの分布があるわけで、ここにスコアの域値があるわけですが、要するにここの域値を超えた えー、フォールスポジティブの個数を知ることができれば、域地以上の全体、この太い点線の個数は分かってるわけだから、FDR 計算できるじゃないかというわけですね。えー、とここで見ると、この域地を超えた S と V の、まあ、S プラス V は分かるわけだし、V の部分だけは分かればいいじゃないか。それで、えー、とデコイ配列というのを使って、それをあのシミュレーションしようというふうにするわけです。で、デコイ配列は例えば本来の配列を前後逆にしたとか、あるいは、えー、とシャッフルしたとかいうことで、 えー、それは本来だったら当たるはずがないではないかという配列を無理やり作って、それに対するサーチを同時にやるわけです。でもそれでもヒットが出てきてしまう。さっきのように、えー、とちゃんとあのピークとそれからアミノ酸がマッチすているか見てないであでヒットが出てきてしまうということで、えー、その個数を、まあ、あのこの偽陽性のシミュレーションであるというふうに考えます。で、この、まあ、これターゲット検索って言ってますが、これは普通の検索分野です。その中に含まれているトゥルーポジティブとフォールスポジティブの個数っていうのがあって、 で、デコイ検索は当たるはずがないんだから、当たった結果は全部フォールスポジティブと同じものである。ただ、これデータベースが違いますから、ターゲットへの結果とデコイへの結果というのは全部違う、別のものです。ただ、個数としては、ターゲット検索はトゥルーポジティブの S 個、S 個と、それからフォールスポジティブの V 個。で、実際に測定できるのは S プラス V のこの合計で、ただ、デコイ検索はおそらくこの V と同じ個数がヒットするだろうと。 ここから S と V の値っていうのが推定できるかっていうのがこのやり方です。なので実際にはこういうふうに結果が得られたときにターゲット検索、つまり普通の配列の結果というのはトゥルーポジティブとフォールスポジティブが混ざっていて、どっちなのかは判断できないで。明らかに嘘だって分かってる、こういうふうに分かるようにしてあるものがデコイ配列で、これはおそらくフォールスポジティブと同じ個数を分布してるだ でまあ、これ、例ですけれども、例えば仮に、まあ、30%、普通やりませんけど1、1% ですけど、まあ、この例で 30% を基準とするんだったら、ここまで何個あるかで、ここまである個数の中で、ここに1個デコイがあるということは、きっともう1個見えてないフォルスポジティブがあるはずだと、ターゲットに対するフォルスポジティブがあるはずだということで、個数を2倍して、こうやって計算する。ということで、悪い方から見ていって30、30% の心当てが 1% であるという風に見るわけです。ということで、まとめますけれども、ストレー法が、 同定結果から P, の同定結果の P バリューから Q バリューを計算するのに対してターゲットデコイ法では、Q、P バリューを使わずにデコイ検査使って、えー、毎回この分数を取って計算して Q バリューを求めてるわけです。なので同じものを推定はしてるけど実際に計算してる内容は全く異なるということになります。で、これ厄介になるんです。あ、いいこともあるんですけれども、例えばこの方を使うと別の、例えば えー、PTM の位置が正しいかどうか の, あの、まあ、信頼性の検証とか、いろいろできるんですけれども、実は毎回こうやって分数を取ってあの割り算して計算せんといかんということは、例えば複数のデータを統合する、データベースみたいに統合したときに、全部、偽、え、装、ー、性の個数を数え直して、計算をやり直す必要が出てきます。普通のフォンの場合だったら、P バリューっていうのは、えー、とフォールスポジティブの分布だから、データを統合しよう、何しようが同じ対象であれば、これ変わりませんから、それを混ぜて扱えるわけですよ。それができません。 ということで、えー、と FDR を使うのがまあこういうあの、まあ、トゥルーポジティブが多い場合には適切であって、えー、と本来のベンヤミニホクル法やストレー法では P バリューを用いている。しかし、プロテミミクスではデコイ検索を使うことで P バリューは用いていない。このためデータの統合が他よりも難しくなってくるということがあります。で、最後のスライドです。えー、とペプチド同定は知っている分析のデータに基づいているけれども、 えー、とピークとスペクトルの反応は吟、ま、味、あ、してることもありますしあのそれはあのどんな場合あのでもしないということではないですが、まあ、原則としてデータベース検索というのはそこは見ているであのタンパク質の推定はアミノ酸配列のみから推論してるんであのでデータは追加のデータがない限り暫定的なことは言えないと。 FDR の計算というのはこういう場合にいい方法ですけれども、データを統合するときには計算を減らす必要があるので、いっぱい気をつけなければいけないところがあるということで、なかなか信頼するのには注意が必要だというのが、私のお話のまとめでございます。以上です。